日本人の日本語の音は胸式呼吸で口から空気を吸い肺に入っている空気を口から吐いて日本語の発音をするために短い発音の音になりますアメリカ人が話す英語は 腹式呼吸で鼻から空気を吸い、肺に入っている空気を鼻から吐いて、英語の音を出すために長い発音の音になります。アメリカ人の発音の音は日本人の発音よりも長い発音の 音になります同じトマトでもバナナでも日本人が発音すると短い発音の音になりアメリカ人が話すと長い発音の音になります。この短い長いの違いは口で息を吸うか 口で息を吐くかの空気の吐き方吸い方の違いと強式呼吸で息をするのか腹式呼吸で呼吸をするのかの呼吸の仕方の違いから出てくる現象です英語のネイティブの音で 英語を言うためには最初に鼻で息を吸い鼻で息を吐くアメリカ人の呼吸法で腹式呼吸の仕方を覚える必要がありますこの呼吸の仕方をアメリカ人の3歳の子どもの脳は最初に覚え ネイティブの正しい発音で英語を言えるようになるのです。